ここからチンアナゴをこちらの水槽に移していきますはい、頑張って これチンア ナ, ナゴをちょっと入れてみよう。 <音楽><タッ><タッ>あすげえすげえそ う, うんこ、うん、な。どっかからその真ん中のとこからうんこ出すね。それ違いれうい、ん、う感、ん、じ。よしとんな。すごいな。<笑>正解ですか？正解です。<笑> あ, あの黒いところに下の黒いところがある。こ、うん、の辺がお尻の穴。あそうなん